いつも動画を見ていただきましてありがとうございます会津若松編大集回始まりますでは始めましょう今度はですね飯盛山にやってきました飯盛山といえばあの有名な白虎隊ですね白虎隊の悲劇のあった舞台ですねちょうどその麓と言 い, いますか これかから登山をしようかなと思います白虎隊の少年たち大使の皆さんの御霊をですねちょっと手を合わせてこようかななんて思っておりますでは早速行ってみましょうちなみに周遊バスの最寄り駅となるとここになりますいい森山下ですハイカラさんの方が結構回りやすいかもしれないですね あるんですけれども、とってもじゃないけど、きついよとい う, ということなので、えー、こちらのスロープですね、ベルトコンベヤーで上がっています。こちら1号機ですね。 でえー、周遊バスのチケット、1日乗車券を持っていると割引が効きます、通常250円のものが、あ230円で、えー、利用できます、これ、便利ですよね周遊バスは必ず会津に来たらあ、ゲットした方がいいかなと僕は思います、おすすめだと思いますでこのまますこの号機に乗ります。 2号機の方に乗るときにちょっと傾斜がついてます ね,、うん、ね<笑>なんとかなりましたいや本当でも楽ちんですよであと先ほど聞いた情報であの世界で唯一のあの 奇妙な建物というか、ダ・ヴィンチでも再現不可能と言われているサザエ像なんですけれども本当にこの飯盛山の山中にあるということなんで楽しみですねただ時間がもう4時なので開いているかどうかについてはちょっと微妙なところです ワクチンですよ。このコンベアは？もちろん、お子さんの場合は半額になりますね。はい。これがサザエ堂ですね。こんな形してるんですよ。すごく奇妙な形してますね。 こやってはならぬ、やらねばならぬ、ならぬことはならぬものです。ここが、いい森山の ヤッコタイ大使のお墓ですあれですねここで鶴ヶ城が燃えているのを落城したと思ってしまった まだ15歳から17歳の若い少年たちが自ら命を絶つという悲劇がここであったんですね。 ちゃんと立派に。綺麗にお墓が。してあります。ではですね。百個体の大使の方々に手を合わせていきたいと思います。たった今。大使の方々に。手を合わせてきました。 あの歴史の舞台に立つっていうのはこういうことなんだなって今ちょっと実感がやっと湧きましたフィクションじゃなくてちゃんと事実なんだなっていうことがやっと受け入れられるようになりましたそういう意味で来てよかったです こちらが大使自陣の血と書いてあります一体どんな気持ちで鶴ヶ城の落城そして自ら命を絶つという思いに至ったのかちょっと追体験したいと思います。 ここですね。 虎隊柔軟しこ の, ののでのと読み方全然違うと思うんですけどこのように書いてあるっぽいですここに説明書きが書いてありますそして 今彼が見ているものそれがこの方角に鶴ヶ城会津若松城があったわけですそしてそれが燃えていると思ってしまった そ, そして彼らは命を絶ちましたでも 今の合図はこんなにも穏やかで平和です今度はこの坂を下ります、はあ、上がるよりは楽ですねちなみにさっき使ったスロープが こちらです確かにこれは使ってよかった。 がサザエ堂ですよーと書いてありますので、そのまま行きます。これですね、サザエ堂。中にはもう入れないようです。もせっかくなので、写真に撮りたいなと思います。こんな感じですね。 さすがに閉まってました